はい、徳島県の慢性腰痛専門、辻生代長、辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、私はですね、この2年半前からこの YouTube っていうのをやってるんですが、えー、今回ですね、あの、この YouTube、まだまだなんですが、YouTube、えー、登録者数1000名突破キャンペーン、無料キャンペーンということですね、あの、今回ですね、この YouTube の私の、 アカウントにこう登録していただいているあなたへですね、えー、無料で、えー、プレゼントをさせていただきたいなと思います。無料プレゼント、この1000名突破キャンペーンですね、えー、無料でプレゼントさせていただきますので、えー、今回のですね、無料プレゼントはですね、えー、私が以前ですね、あの、有料で販売していた、まあ、29,800 円で販売していた、雑、え、骨、ー、神経痛の 改善 DVD ですね。自宅で簡単、自、え、宅、ー、雑骨神経痛改善 DVD、えー、っていうのを販売してたんですがあ、実際にですね、この YouTube にもですね、動画アップしておりまして、えー、あー今回新しくアップして、えー、それをですね、あの今後、今回ですね、こう無料で、えー、1巻、2巻あるんですけど、まあ1巻ですね。その1巻を無料で、えー、プレゼントしたいと思います、えー。この YouTube にチャンネル登録しているあなたにですね、えー、今回、 プレゼントしたい、って、したいと思いますので、えー、ぜひですね、今ですね、えー、どこへ行っても直らない、何をしてやっても直らない、えー、で、僕の動画を見ていただいて、えー、これが良かったとか、これをやって少し良くなったとか、えー、要するに改善したか ありがたいお言葉をたくさんいただくわけなんですね。えー、その中で、えー、僕があ、自宅ケアの方法をまとめた DVD になります。えー、内容はですね、雑骨神経痛っていうふうになってるんですが、えー、もちろんですね、その、腰痛、えー、腰痛の方はもちろん、雑、え、骨、ー、神経痛、椎間マヘルニア、脊柱管狭窄症の方でもですね、もちろん、えー、使える、えー、自宅ケアのテクニックになりますので、えー、ぜひですね、えー、登録していただきたいなと、え、思います。えー、下記にですね、 え、そのプレゼント用の登録フォームをご用意しましたので、え、YouTube チャンネル登録されている方はですね、え、ぜひ、登録していただいて、私の無料プレゼントを受け取っていただきたいなと思います。はい。で、また登録されていない方もですね、え、実際登録していただいて、え、限にですね、え、登録して、送信していただければ、え、私のプレゼント無料で、え、お渡ししますので、え、ぜひですね、今回の YouTube、 えー、チャンネル登録100名突破キャンペーンの無料プレゼントを受け取っていただきたいなと思います、えー、それではですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました